本日は新型シビックこちらの EX 試乗させていただいておりますいつも某ホンダカーツの店長さんより今回もこのお車を手配いただいておりますいつもどうもありがとうございます早速ではありますけれども a d s の安全運転支援装置こちらの方がかなりビジュアル的にも大きく変わりましたのでまずそちらをご紹介いたしますでこのモニター自体は EX と LX で表示自体 画面の大きさも違うんですけれども今安全運転支援装置ホンダセンシングを焚いているんですけれども単眼カメラそれからソナ捉えている情報が見える化できるようになったというところが大きな変化点に今回なっていますこのように今トラックを映し出していますしっかりとトラックの画像がこのようにメーターの真ん中のところで 表示されるというところがかなり大きく変わったところですしベゼルにもそれは搭載されていなかったで今回のこのシビックにそれが搭載されているということでまず新しい機能の一つになっていると思われますでもちろんこれはガソリン車ではありますけれどもゼロ車速の渋滞追従支援しっかりとついている システムになっています今止まってますけれどもこのように車線逸脱路外逸脱ですねでブラインドスポットインフォメーションもつきましたし踏み間違いの衝突軽減システムであるとか衝突軽減ブレーキ、まあ、こういったですね機能がしっかりとこのシビックのガソリン車でも備わって船内モデルよりも大幅に安全運転支援系が進化したと。 ということがこの FL1 のシビックになって大きな変化点の一つになっていると思われます。それでは行きたいと思います。今トラックを認識しています。で、そこから右に流れるトラックが消えます。 先ほど自転車も認識していたんですけど、このように普通車でしたら普通車の表示がメーター上で出るようになっています。もう一度ホンダセンシング入れてみたいと思います。このように単眼カメラがより広角になったということもあって、前の車だけではなくて速報の 車もしっかりと認識するようになったというのは今の現行のフィットとも変わらないんですけれどこのようにモニター上で表示するっていうのは今回初めてと非常に分かりやすいホンダセンシングが今どういった状態で機能しているのかということが非常に分かりやすくなったそれによって 安心感が大きく高まったということもかなり大きな変化点になってきていますで当然ですけれども前に車がいない時は ACC を渋滞追従支援 ACC を入れることはできませんもう一回たいてみたいと思います らが広角になってラインをしっかりと読んでいるので車が道路の真ん中にしっかりとトレースしてくれるので特に車の挙動が不安定だったりとか少しこう走音が気になるとか従来のホンダセンシングではそういったことがあったんですけれども。 このモデルに関してはもうそれが全くないピシッとマスマスでなおかつブラインドスポットインフォメーションもついていますので車が横から来たことも分かるしそのままブラインドスポットインフォメーションが検知している状態でウインカーを出すと注意の換気も従来通りしてくれると。 やり車に ADAS 機能がついていると非常に車の安心感というのが高くてなおかつ音であるとか車が運転者にフィードバックしてくれるので安心してドライブができるということは間違いないところになります。